はい、いありがとうございま す,、えーとそうですね。この質問に対して、まずは私が挙げたいのは2つの点があります。えー、とモチベーションを上 げ, 上げるために、えーと、やはり基本的には単調になりがちな授業、そういう内容の授業をなくすのは大事ではないかと思ってました。えー、と教科書だけじ ゃ, けじゃなくて、えーと、教科書以外の資料、例えば えっと、ネットの、えっと、ネット上でのニュース記事、または、えっと、短い話、えっと、短い、えっと、それから短い動画、いろいろな、えっと、別々な、えっと、いろいろなことを授業の中に、授業の内容に取り入れられると思います。えっと、そして、二つの点になりますが、二つ目の点は、えっと、授業の資料、えっと、もし教師が、 えっと、授業の前に、事前に、えっと、学生たちに送ってくれたら、えっと、その教授、資料を見て学生たちもちょっと少し、少し、えっと、興味をあ持つことになるんじゃないかと思います。えっと、もしその内容が面白かったら、あ明日の授業に参加してみたいなということになるんじゃないかと思いました。えっと、それから、えっと、次はプラネックさんは少しご意見の、えっと話したいと思います。あと アリーさんありがとうございます。えっと、私が言いたいことは、ありさんが言ったとき、言った通り、カリクラムの範囲を開くするといいと思います。例えば、ニュースの記事や、YouTube の 短, い短くて面白い動画を見るのは役に立つと思います。えっと、ずっと授業だけじゃなくて、 そんなことも入ったらいいと思います。えっと、記事と動画を見てからそのディスカッションの、えっと、授業も一つあったらいいと思います。それからアナンダさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね。えっと、私もアリさんとアポロワさんがいてくれた点に同意しますね。 そして 私, 私が言いたいのは、えーと、毎日の同じような授業をするのはモチベーションを下がるかもしれません。だから改善策として週に2回ぐらい違う活動をするとモチベーションが上がるかもしれません。はい、以上です。ありがとうございます。